彼女の名は花園ユリ人々は彼女をこう呼んでいる悪魔の伝道シクロノザビエ死ねユリね召喚者であるお前が死ねば私はまたに帰かえられるぞんだ3度目の正直必ず殺す暗い必殺写っちゃ お餅暑いわ。 邪神ちゃんの目からビームがどっちも熱いから。<笑>次は熱々のネギにしましょうか。<笑>内臓、ザ、ほら。赤いもの、赤 い, いもの。ほら、邪神ちゃん。私は救世主邪神ちゃん、新世界の神だ。